よしゆきビジョンハーシーズアメリカンクッキーサンドウィッチアメリカンクッキーサンドチョコがけ厚焼きクッキー種類別ラクトアイスクッキーにシナモンを使用しています アメリカンクッキーサンド見ていっちゃいましょういただいちゃいましょう開けます袋を開け中身を取り出しました にアイスが挟まっていますね。いただいちゃいましょう。 リとしたシナモンの味を感じますねあとはこのちょっと分厚いクッキーの。 ちょっと少しザクッとした歯触りですね、うん、でアイスはこうチョコレートアイスなんですがいくらかこう控えめな感じがしますねどちらかというとこのクッキーの方が混ざっているという味ですね、うん だからうんザクザクふかふかっとシナモンが効いたクッキンの味わいそしてまあほんのおまけぐらいでこう。 チョコレートのアイスの味わいが楽しめるという感じですかね。うん、そうですね。こいつはどちらかというとクッキーを食べてるという感じの方が強いですね。うん、そうですね。クッキーが主役って感じですね。うん、アイスを食べたいなと思ってこいつを食べるとちょっと拍子抜けかもです。 でも、この熱いクッキーが主役になっててでちょっとその熱いクッキーのシナモンの味を引き立てるぐらいのこのアイスクリームのちょっと少なめの量でねうんこれはなかなかいいかもですね 以上、ハーシーズアメリカンクッキーサンドでした。